ついたぞ、ここがコンピュータールームだ。インターネットで、イントーネットでうるさん。ブロック時間がないんだ。待て、こいつは。なんだって、そうとも誰かの気配だぜ。誰だ、誰を感じる。カーネージとかいう強制体だ。奴を倒さないとまずいぞ。今か。そう、今だ。他に道はねえ、うん。騒ぎたければ騒げよう。こっちはもうすぐ侵入できるんだ。<笑>なんだ。背後に誰かがいるな 強制体であるのは確かだ。